早めのような愛をしっかり伝えていければなと思いますので。同じ曲ですが、精一杯演舞します。ご静聴で。よろしくお願いします。鶴湯って何でしょうか。<笑><笑> I'm sorry. i n さあみんなそうかな毎週土曜日に練習してますがまたブレイクもできる。 I'm sorry. さあ心を合わせて鳴子を踊り、えー、今年曲は新しくありませんが鳴子は新しくしました「高めフナル鳴子」で踊りよしよ い, い、まあ、まだーきますよ ちょっと頑張らせてみようかな。はい、本当に皆さんのご支援があって私たち成長できています。温かいたくさんのご支援。ありがとうございました。本当にありがとうございました。3回目4回目も頑張ります。